平成最後このえー。大師で踊れることになりまして、大変嬉しく思ってます。お天気にも恵まれ、楽しく踊りたいと思っておりますので、どうぞ皆さん応援してください。よろしくお願いいたします。<笑>では、踊りっ子行くよ。カ いくよ はい、えー、たくさんの応援ありがとうございました。また来年お会いしたいと思ってます。ありがとうございました。